ありがとうございます。ありがとうございます。はいまあ、なのでえっと究極言っときますよ。皆さんのあの今すぐできるかできないかは別にして、最終的にやっぱやっていただきたいのは、これまあ、カジュアル治療を日本全国に広めるって書いてますけど、やっぱ私が一番うまくいくタイプの人、どんな人なのか？って言ったら、やっぱりあのこの技術は絶対に広めるべきだってことを即答できる先生ですね。はい、いや、治るからみたいな。いや治すしみたいなできるでしょ。みたいな。 でもう こ, れこんなもうバンバンバンバン鳴ってるけど、とりあえずこうしたらいいし、こうできるってことを言えるかどうかですね、そういう症状の人に。まあ、どこの技術なのかって言ったら、まあ、はっきり言いますけれども、私はそれもう手にしましたよ、はっきり言いますけど。だってそれがなかったから、私、売り上げ上げたくなかった時期ありますもん。嫌でしたね。だって嘘つきになりたくないもん。 回数券だけ売って、売り上げが上がって確かに自分の生活だったりとか、心の余裕はできたかもしれへんけど、一治療をとして、なんか一個引っかかるんですよね、ずっとクッて。いいんかなみたいな。これほんまに嘘ついてへんかな誇れるかなねやってきたもの自信持てるかなって思った時に、これが取れへんのですね。でもなんかそれが取れへんことに関して、こう、包んでしまって隠すことも正直できます。その感情を。けどやっぱり、 そうですね毎日楽しくてしょうがなくて、まあ、今年もだから2月とか3月もむちゃくちゃ忙しくて、ね、私まあ死にそうにまたこんな状態になったと思ってやりきるしかないっていうふうなめちゃくちゃ大変で、まあ、かなりあのなんていうんですかいろんなものを進めてもそのやることだけにも全部だからいろいろまあ大変なことがいろいろまあ事業を起こして大変なことやったんですけどけどやっぱり何でやりきれたのかって言ったら。 まあ、やっぱまあ弊社で販売している技術はもう絶対あの世界一になれるって私が自分でやって体で受けて確信できてでなおかつそれを病院の医者とかにプレゼンしてみてで目の前で治してみてってことしか私は売らないですよだってそれやらないなら嘘つきですからねでそれがやっぱり言えなかったんですよね昔はねだってじゃあこの患者さんのクリスケース来た時どうすることなんですかってことを基本的に口でごまかすことはできますけどじゃあ実際に目の前でフェイス2フェイスで目の前で証明しろって言われた時できなかったんですね それが悔しくて、それどこにあるのかなってことと、それできて、みんなの治療院とか、とか入ったりとかね、将来的にですよ、して、で、それでやっぱこう、まあ、自分がその価値に見合うと思う金額を言って、やりました。で、結果も良くなりましたってもので、お金もらいました。売り上げも上がりました。で、自分のやってる技術誇りを持います。いいじゃないですか、それで。いや、慈悲ないから逆にそういうモデルですからね。 でそういうものを良くしていって最終的に保険診療の中に入るに努力すればいいんですよ。いいものを再現性をどんどん高くしていって、ね、私冒頭でこう、ね、病院の中医師と共にそういう診療科を作れましたって言いましたけどなんでそこを狙ってるのかって言ったらいやそんなもん医療を根本的に変えるからだと思ってますよね。でそれをやらないとな毎日何してるか私分からないですもん。 別にマーケティングコピーライティングね講師業いろんな優秀なスタッフいっぱい来てくれてますけどそういうメンバーに代表して私が何を伝えるのかって言ったら根本的にこの医療の未来のために自分が行ってやって大きなものを動かそうとしてるってこのベクトルなんですね。でこれこそがやっぱり我々の向かっていくべき道であって医療人なのであれば私は追求してほしいと思ってますね。 なんでまあ、こう、難病とか医療とか言いましたけど、全こ一緒は思いますけどね、正直。いろいろ言葉は違うかもしれないけれども。けどやっぱり、理学療法士にしても、柔道整復師にしても、ドクターにしても、産業療法士にしても、ナースでも何の仕事でもいいです。やっぱり、最終的にこの患者さんに、あ、こうやって人の体が良くなるということをできて、すごい何かを感じたんですね、皆さんね。あ、え、仕事やなとか、自分もそういうふうになりたいなと思うのであれば、最終的には、医療のど真ん中で、 でなおかつ、難病の患者さんに対しても堂々と、これやりましょうと。うちならできるんで来てください。金がこれぐらいですけど、はいどうぞ。何もためらわないです。だって価値があるもん。広めるべきだ。これは世界一になれるものになってことを確信してるからね。まあ、そういうふうなものを究極的には作ってほしいです。全員。じゃないと思わないよ。本当に。 どこか技術が足りないから何か世界一誇れないからどういう人間になりたのかというところが合わないとそうだな言い訳してしまう自分にこれでもいいから世間一般的に見たら月賞100万ってすごいからっていう謎の当たり前に潰されていくのがまあもったいないですねでやるんやったらどこまでいけるか試したくないですか自分のことだから外の世界出るんですよね 決まったこの病院の中で高校高校とかじゃなくて外の世界に出てやる意義っていうのは挑戦することですよ。新しいこれまでの常識と言われてたところにチャレンジするからこそ楽しくなってくる。勢いが出てくる。リズムが出てくる。いろいろ辛いことがあるけれどもそれでもやっぱり心の根っこの部分ではこの辛いことがあるけれども自分にはこういうことをやらんといかんということを自分の中でしっかり分かってるから。 辛いこととがあったとしても乗り切れれるんですねそれはいろいいろろりますよ、ね、いろんなこと言われて家族子供お金絶対怒りますけどけどその根っこの部分ではこういう志を持ってねやって根っこの部分で持ってるんだってことが全部をうまくいくように皆さんしてくれるんだということはまあ冒頭で何回も言いますけどちょっと先を行く私ねまだまだ全然欲しいものを手にしてないですけれどもちょっと先を行く私からのちょっとしたアドバイスですね。 だからあの治療科なんですね、営業マンを育てるあの保険セールス営業育成講座ではないんです、ここは。やっぱり技術者であって、高い単価を請求することを教えていくのであれば、技術に対する考え方もどこかで一言言っておかないと、ちょっと合わないかな、パズルが。ということは、私は個人的に思ってる部分であります。はい なので、えー、最終形態ですよ。今すぐなんて言わないです。目指すべき先の一つの方向性とした技術も再現なく高め続けていって、さっきね、北谷先生のおっしゃったようなプランも販売していっていいじゃないですか。それでどんどんどんどん誇れるのであれば、もうやればいい。で、なおかつ、マーケティングとかね、広告、コピーライティング、チラシ、ね、ホームページ作ったりとか、ね、インスタやったり、Facebook やったりとかって言って、何なのかって言ったら、広める活動してるんですよ、これね。皆さん何広めたいですか どんなものを広めたいですすか見てますよ自分の患者さんの院に来ないだけでその症状で困ってる人は検索するんですよね腰痛病院とかね腰痛京都とかで検索してるじゃないですかクリックさせてるんでしょ何広めたいですかってことなんですよね決まってますよね誇れる技術ですよねそこにアクセス流したくないですか 広告で言ってる以上の結果を埋める状態に自分になりたくないですかこれだから最後は目指してほしいですね。これはやっぱ目指す。ってことは、これから皆さんの長い起業家の中であったとしても、ぶれない事故をため、ぶれない事故を作るためのもう一番大事なね、考え方であると。はっきり言っておきます。絶対全員そうです。治療科であって、人の体に関わるのであれば、これは絶対に同じであるということは、お伝えしていこうかなと思っております。 ええー、まあいろいろ喋りましたけれども、あのまあ大変なことはいろいろあると思うんですけれども、けどやっぱりね、あの狙うなら大きいものを狙いながらやった方がいいと思いますよ。だって起業するんだし、常にこの分野では一番になることだけを考えていただいて、偉大さを追求せずにはいられないという仕事ですよね。そこにやっぱり入っていってもらいたい。 で私は皆さん全員そういう職業もお持ちだと思いますので、じゃ再現なくこの人の体の痛いとかしびれてるところを治すためにね、どういうことなのか、何が起こっているのかということを見れる状態、これも一緒に作ってください。そしたら究極の差別化になるし、ね、単価1万、単価1万にしたとかあるかもしれんけど、もう無視ですよ。全然無視してそんな。ね、100万です。あ私治療をたかったらあの100万払ってください。無理ですとか。普通に言えますし、私ずっとそうしてますよ、今。 私が個別で見てる人っていうのはもう経営者の人とか売り上げの 10% ください普通に言いますよだって健康じゃないと経営できないじゃないですかっていうふそれ高いっておっしゃるならもういやじゃあすいませんって言って去っていきますね私は何がその自信が思うのかいや技術ですよね追求今日もしてますねなんで今日も朝4時半に起きて3時間も4時間も自分の体を整えるか知ってます今日も自分の体を実験台にして一生例経験してるんですよ私毎日やってます 何年年ややっっったか、まあ、5 6年ずっとやってますで。それをやって患者さん私たち感覚が最高じゃないですかこの患者さん見た時あこれこんな感じちゃうんかなとかねこ う, こういう感じで緩むからこういう感じちゃうんかなとかっていうのはあると思うんですけど自分の体でやること以上の教材はないでですよねで。自分の体ろいろ調整してみてあこここうなったから、まあ、この患者さんこうだなみたいなことがどんどんどんど ん, どん分かってくるわけなんです。はい